はっと、またまた登場しました、金野でございます。えー、っとですね、先ほど、えー、っと、先ほどの動画ですね、見ていたら、あの、コメント件数がですね、421件っていうのがちょっと出てたんで、ええー、と思ったんですけど、これもちょっと言っといた方がいいのかなと思って、何かの間違いなんじゃないかと。 いうふうふにちょっと思ってやっぱり間違いだったんだなって<笑>、えー、思いましたけれどもなんかコンピューターさんが正しいのかそれとも誰かがそのなんですかねそのシャットダウンっていうかな何て言うかな表に出ないようにしているのか それとも両方なのかっていうところでちょっと私はコンピューターさんの見方をしようというふうに思いましてで先ほどのえ私の動画のですねえコメント件数はですね421件っていうのがちょっと。 正解なのかなと思いましたなんかわかんないですけど、はあ、なるほどなとやっぱりそのなんていうのかなああなんかこう裏側でやっぱ操作している人がいるのかなという感じなんですかね ちょっとね、それをね、今ちょっと報告しておきます。ちょっとコンピューターさん教えてくれたのかなっていう感じで、えー、受, け取受け取ります。はい。なので、えー、コメントをですね、えー、くれている方、感謝します。まあ、その人たちのためにもですね、 私はもうやるというふうにですね、改めてもう本当にやんなきゃいけないというふうに思いました。なので、また再度、えー、発表することに、えー、しました。はい。うん、やっぱりね、じゃ本当のことをですね、こう言った方がいいのかなという感じですね。やっぱり、隠すよりも、やっぱり、 思ったこととかですね、あのー、行動はですねやっぱり自分が そ, のそう思ったら正しいと思ったらそうだって思ったら本当に行動した方がいいと思いますはいなのでコンピューターさんありがとうございます まあ大人でもね隠そうとする人はですね、だめだと思いますね、うん、やっぱり、うん、やっぱさらき出すというか、本当の本当なんですっていうことですね、言える大人がですね、やっぱり、ーーあの、 勝 つ, と思う勝つと思うし、残ると思うし、できると思います。はい。以上です。はい。まあまあ、これですね。それから私の寿命も伝えておきます。72歳です。はい、で75歳、私が亡くなって、72歳で亡くなって、終了して、えー、3年後にですね、この 黒い空間はなくなります。の7月7日。それに設定しましたので。はい。それも言っときます。